皆さん、こんにちは。これはプログラミングチャレンジ第7回文字列第2部ストリングマッチングでは行きましょう。前回が文字列の基本操作を復習しました。今回のビデオでは、あの文字列の中の一番重要なアオゴリスム、ストリングマッチング。まあ、この中の2つのやり方を勉強します。 まあ、まず、ストリングマッチング、モジュレッツマッチングって何ですかっていうと、あの、ある、まずあるストリング t、これはテキストって考えてください。で、その中に、サブストリング p、パターンって読んで、考えてください。p が t に存在するかどうかをテストしたいんです。もし p が t に存在している場合だと、あの、インデック t のインデックスで p が合われ、合われ、合わられるを見つけたい。 ですね。まあ、例えば t がここです。スティー n ンイベントということです。p がイ e であれば、イ e が存在します。ここですね。あと、インデックス2とインデックス7にイ e が存在します。p がイベントであれば t の中に p が1回だけ存在します。インデックス7ですね。で、p がイ e n ニングであれば t の中に p が存在しない。 だから、インデックスはマイナス1から塗る。つまり、まあ、文字列の探索の問題ですよね。これはよくありますね。なんか、まあ、あの、ウェブページに言葉を探索するとか、まあ、バイオインフォーマーティクスの遺伝子の探索するとかですね。で、文字列の探索、スリングマッチングはどうしますかですね。まあ、実は、あの、文字列を探索するだけであれば、なんかその、言語のライブラリー、 の、あと関数を使うのは一番早いですね。まあ前、前のビデオも言ってたんですけど、C と C++ で str str、もしくは tfind, java では tindex。これはまあバグもないし、時間が早いから、で、これで終わりかですね。じゃあこのビデオは終わらないけどですね。なぜかというと、まあたまに自分で、えっ、ー、と、まあ文字列の探索を実 装, し実装したいっていう場合があります。ですね。まあ例えば、あの、 ちょっとなんかマッチングが11じゃなくて、あの、ちょっと例えば i が、えっと、1とマッチングすることが可能であるとか、あの、0と o がマッチングすることが OK であるとか、その場合だとなんかス t r i マッチングの自分の関数を書く必要がありますですね。またはなんかあの、探索しながら文字列が変えていくっていうことがある場合だとですね。 あとは、同時にいくつかのえっと文字列をマッチングしたい。なんか、strstr が n 回で繰り返すと、まあ、どんどん増えていきますので、もう少し早くできることがあるんじゃないかなっていうこと。あとは、なんか、ストリングマッチングじゃなくて、グラフマッチング。なんか、ス t r ングあとテキストが文字列じゃなくて、グラフになるので、その場合だと、まあ、自分で書きたいということがありますですね。 まあ、今回の中、今回の課題が一番重い、あるのは、えっと、最初の場合があります。でも、いろいろな、なんか、ちょっと自分、っと、普通のマッチングじゃなくて、ちょっと変えたいときだと、まあ、マッチングの基本的なアゴリスムを知るといいですね。じゃあ、ストリングマッチングのいくつかのアゴリスムを勉強しましょう。まず、もちろん、あの、前端サークから始めます。ですね。あの、ストリングマッチングの前端作が、っと、ti、 から、あと t のすべてのキャラクター ti をチェックして ti から p が始まるかどうかをテストすることです。これは、まあ、ループでできますね。まずあの t のフォアループして、で、マッチングが true にする。で、次はあと p のフォアループします。で、マッチングが true でありながら、あと j をループします。で、i プラス j、なんか、あの、そのテキストが なんていうテキストを超えた、テキストのサイズを超えた場合、それとも p の j が t の i プラス j が違う場合だと、マッチングがフォース。このループはみんな大丈夫ですよね。なんか p のキャラクターと t のキャラクター一つずつをチェックします。で、これはね、このループが、えっと、マッチングしないところを探してるんですね。マッチングするところじゃなくて、マッチングしないところを探してます。で、あの、マッチ、なんか、 すべての P のキャラクターをテストして、すべての P のキャラクターが T にあることを確認した後に、このループ出るとき、マッチはまた true ですね。マッチング true であれば、あの、インデックスを出力します。で、これは、なんか、あの、どれぐらいコストかかるんですかね。なんか、あの、T がランダムで P がランダムの場合だと、あと、コストが O of T になります。まあ、平均ですよね。<笑> だけど、えー、っとこのアゴリスムのワーストケースは結構大きいですよね。なんか平均ケースと比べて。例えばこういう風なストリング。もっとここは、もっと A がたくさんと考えてください。なんか T が A がたくさんで最後に B があって、B が A がたくさんで最後に P があると、このアゴリスムがほぼあの O of t s q u a r e o of t かける P になります。 なぜかというと、ここをメーティングして、ここをメーティングして、ここをメ ー, ン グ, してここをメーングして、ここだけメーティングしないと、じゃあ、ここは一つのキャラクターをずらす。で、もう一度繰り返す。で、一つのキャラクターをずらす。で、もう一度、も う, もう少し。これをね、もっと早くしたい。ですね。これをもっと早くするために、二つのアオゴリズムを紹介します。まずは、ヌフモリプラットフォー、KMP 法です。 ピ m p 法が結構古いアオゴリスム、ね。なんか80年代で開発されたアオゴリスム。で、これはなんか、ストリングマーチングを早くさせる方法です。ですね。あ、あすみません。1977だったんですね。はい。で、えっ、ー、と、どうやって、あの、キノモルプラスのアイディアは何ですか、ね、あの、全探索の最悪のケースが、っと、t の中に、 p のほぼのプレフィックスが入っている場合ですね。で、p のほぼのプレフィックスが入っていると p の中に、p の中に入って時間がかかる。これを避けるために、あの、KMP アオゴリスムが、そのプレフィックスをなんかデータ構造に入れて、で、プレフィックスに入った場合だと、このアオゴリスムはもう少し前に進むという感じです。基本的なアイディアが、KMP の方が、えっと、p のボーダー、 っていう感じを作って、で、あの、p と t の部分マッチングする場合だと、そのボーダーと比較する。ですね。で、えっと、もしボーダーでマッチングしている場合だと、t と p を同時に進むので、あの、kmp の時間を減らします。K、kmp のコストが o of pt っていう感じです。 アイディアとしてこれです。この t はこれを考えてください。I do not like 7777777がたくさんあるんですよね。で、p だと 77.7 でも始まるので、このサーブがいろいろなところで引っかかることがありそうですよね。この上の数字があとただインデックス。なんかそのインデックスがわかりやすくなるためです。で、えっと、これはどう動くんですかね。 0から13までが全探索みたいに、まず i と s をマッチングして×、space と s をマッチングして×、d とをマッチングして×。これ全て×ですよね。14がちょっと面白い。14が70と70をマッチングして、ここまでマッチングします。ですね。ここはね、77をマッチングします。ここが、えっと、この25でコリージョンがあるんですけど、でも、 もう、ここまでマッチングしましたので、ですね。この i が変わらなくて、まだ v でえーと探して、この7が、えっと、あ、間違えました。はい。ここがね、ここで、あと25でマッチング、ぶつけましたので、ここが、 このサーブに戻ります。だから、ここからマッチングしてみます。で、ここはもう一度バッチングしま、バッチングするので、これ飛んで S と B を比較します。ですね。今度は、えっと、30。これは77でマッチングしましたので、えっと、最後にこの7が70に戻ります。ですね。ここの7とこの7が同じだから、 戻るときに7に戻ります。ですね。これはどんな感じかというと、あの、この B のなんかリワインドを、リワインド行列を作ります。ですね。例えばなんか、あと、ミスマッチングがあったときに、どこで戻ればいいのか。 例えば e でミスマッチングがあったときに s と比較しないといけないですね。ただし、この v でミスマッチングがあったときに s で戻るじゃなくて、このインデックス2に戻ります。だからここからもう一度試してみます。ですね。で、この s とこのマイナス1が s で、えっと、ミスマッチングがあったときに、じゃあ次のキャラクターをテストする。っていうことになります。 KMP のオゴリスムがこれですね。なんかつえっと、まずがさっきの B 行列を作ります。すね、B 行列を作るときにあの P の中にどれぐらいのプレフィックスがあるのかをテストします。どれぐらいのなんか繰り返しがあるのかをテストします。で、あとは KMP Search で、まあ、これは前端作と同様ですね。なんかまず P を回して、で、えっと、1つずつを文字をえっとテストする。 ですね。で、えっ、ー、と、もし同じであれば、あと続くですね。違うであれば、えっ、ー、と、bj、j が bj に戻ります。はい、じゃあ、もう一つのストリングマッチングのアオゴリスムが、えっ、ー、と、z アオゴリスム、z です。<咳> ゼッタアオゴリスムが、えっ、ー、と、まあ、動き方が、えっ、ー、と、KMP に近いんですけど、アイディアはちょっと変わります。KMP のアイディアが、えっ、ー、と、なんか、戻るときにどこで戻ればいいのかのアイディアなんですけど、ゼッタのアイディアが戻らない。必ず前に進むということですね。それをできるために、ゼッタアオゴリスムは、まず、search string を作ります。search string が、あの、 s, p, p プラ s s, プラス t ですね。で、えっと、次は z アオゴリズムが z アレイを作ります。z アレイが、えっと、s のプレフィックスが、えっと、どれぐらい大きくなるのか。ですね。例えば、えっと ,zi が、えっと、size of s のプレフィックスが i からが始まる。 例えば t が a, a, a, s, a, b, a, b, a, t とかで。で、p が a, b ですね。s が p プラス、あの、このシグナルと t。このシグナルはちなみに、このシグナルがなんかドラサインじゃなくて p と t にも存在しないキャラクターなんでもいいですよね。で、こうすると s がこんな感じ。a, b, ドラ a, a, s, a, b, h ですね。 で、この ZS がこんな感じです。まあ、最初はなしで、で、1から始まると、プレフィックスがサイズ1ですね。A と A が同じです。2は B。B は A と違うから0。ドラサインは B と違う0。ここは AAS。AA とこの、この AA とこの AA が同じだから、えっと、2となりますですね。で、この A とこの A が同じだから1になります。S と A が違うから0。 この A とこの A が同じだから1で、B と A が違うから、で、ここは AAB だから、このは、プレフィックスが3となります。ですね。で、A と A が1。で、えっと、Z 列を探して、Z 列が P のサイズと同じでれば、マッチングになるということがわかります。じゃあ、この Z 列はどうやって作るのか。 こんな感じに作ります。えっと、z, z 方が、あの、r, l っていう、なんかで、k が、えっと、ts を全部回す、インデックスです。で、最初は r と r が0になります。頭に入ってます。で、このループだけで fi から in で、すべてを、なんか i がすべてを s をループします<咳>。で、i が新しい文字をテストするときに、 えっと、r と i が、r と r は i に 近, 近づきます。ですね。右と左が。で、右が、あの、文字列のサイズより小さければ、そして、あの、左に s が 左, 左の部分と、えっと、prefix の同じであれば、右がもう少し進みます。つまり、マッチング、prefix とマッチングするときに、右は進みます。 で、zi が、えっと、右と左の違いです。どれぐらいの、あと、プレフィックスのサイズになっています。で、これで進みます。i が、えっと、新しい、えっと、文字テストするんじゃなくて、中にいるであれば、つまり、i が r の前にいるであれば、あの、k を、えっと、戻って、<笑>なんかその、どの文字をテストしてるのは戻ります。で、この、この、この、 これは進んで、これは前ののレフィックスを戻るっていう感じです。なんかその、この Z 方がどうやって動くのかというと、このサイトで Z 方のデモを見ることができます。ぜひ見てみてください。 <咳>では、あと、Z 法を使うか、えっと、KMP 法を使うか、どれを使った方がいいですか。まあ、両方のアーゴリスムが O of T plus P ですね。だからじ、どれがを使うか、なんか、どれが自分に分かりやすいか、どれが実装しやすいかですね。あの、KMP がステートマシーンのサフィックスのステートマシーンを作ります。で、Z 法が、えっと、サブス s リングのサイズアレイを作ります。 ですね、あの問題によっては、これが必要かとか、あれが必要とかがあるので、実際に両方のオグリスムを理解した方がいいということですね。はい、では、これはス t リングマッチングの終わりです。次回が、えっとス r i ングと DP に関わる問題を紹介します。では、終わります。